今年は本当にいろいろなちょっと調整を大事に考えているので、あのこれからも一生懸命大事に頑張っていきたいと思います。そしてサンキッツの皆さん一緒によろしくお願いします。ありがとうございます。スタッフもよろしくお願いします。それでは元気に頑張っていきたいと思います。気をつけ。はい。あ挨拶行きましょうか。気をつけ。 まキャプテン、ありがとうございました。気を